ドライブユニットは板金ケースで完全に覆いさらに二重のインシュレーターでマウントすることによりリツク回転時の駆動音と振動も低減させています次に Wi-Fi6 と Bluetooth5.1 のアンテナにつながるケーブルを外しますシールド板を外します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 これが p l a y s t a t i 5の全部品です。